えっ、ー、と、今日はあの、えっ、ー、と、t d b ー s e d u f e o バイオコンダクター 3.1 っていうことで話させていただきたいと思います。えっ、ー、と、一応あの、ここはバイオパッカーソなので、その自分が、あの、バイオ、なんですかね、その、パッケージとどういう、えっ、ー、と、経緯があったかっていうことをいろいろ話すので、時間半分くらい使った方がいいと思うので、 まあ、バイオコンダクト投稿期ってことは10年前にはってよくなんか新聞の記事で50年前にはみたいなのあるけどそういう感じの話で10年前の話をまあこれは本当にちゃんとはしたいんですけどちらっとやってからえー今回の TDBase UFE っていうののえ経緯を説明してそれが実はえとこれ の, あのアドバンスド版っていうので TDBase UFE や ADV っていうのを作っていて で、それも今、バイオコンダクターに投稿中なんですが、まあ、なんでこう、二つに分かれてたかっていう説明も、後でしたいと思いますけど、あの、まあ、分けてよかったなっていうような状況になってるんですけど、あの、その辺の、まあ、まあ、ノウハウっぽいことですかね、をもう説明していきたいと思います。で、あと後半では、あの、ちょっと学術っぽくなっちゃうと思うんですけど、あの、こういうものを使ってするっていうのを、 学問的な意味と、それからパッケージの説明をするっていうのを後半にしたいと思います。でまず、バイオコンダクト投稿機っていうことなんですけど、えっ、ー、と、なんか僕、全然、そのあ、パッカソンとかにほとんど活動してないんで知られてないんですが、実は、あのー、結構、昔に、あの、R のバイオコンダクトにパッケージを投稿したことがあって、まあ、全然使われてないんですけど、でその時、あのー、結構、えー、まあ、すごい苦労したので、 今出てる QR コードのところそのあトゲ、トゥゲッターっていうんですかね、に、その、ど、どれぐらい大変だったかみたいのを、まあ、あの、ツイッターで、えー、自分でツイートした後ト、トゥゲッターにまとめてあるんで、まあ、昔のことに興味があるような人は、ちょっと、えー、後でちょっと覗いてもらうといいかなっていうふうに思います。で、10年前っていうと、えー、これ結構昔の話で、 多分なんか僕がちゃんと把握してる多分日本人ではまだ2人目ぐらいで1人目はあの有名な二階堂いとしさんが多分1人目で僕半年遅れぐらいだと思うんですけどほとんど日本人はなんかバイオコンダクターに誰も出してませんみたいな頃で、まあ、パッケージも500ぐらいしかなかったっていう時代だと思います。で投稿はそなんかよくその年の人が論文投稿するのに昔は郵便でやったんだけど今の若い人はメールだからいいよねみたいなことをよく言ってると思うんですけど なんかこれも同じようなことがあって、あの10年前は、えー、バイオコンダクター投稿するのは結構なんか大変で、なんかターボールを作って投稿するみたいなどっかに置くと、それがどっかに吸い込まれて、なんかチェックされてみたいな感じの。でも詳しいことは僕も忘れちゃったので、さっきのツイッターにかなり詳細に書いてあるんで、後で見てもらえればいいんですけど、あの、えー、え、 今はそのなんか、えー、GitHub に投稿してなんか一周立てると、えー、バージョンが違うのをあじっとするとあ勝手に、えー、自動的に走ってすぐあのビルドレポーターが来るみたいなすごくオートマチックな感じになってるんですけどまあそんな感じではなくてですね結構すごい、えー、苦労した覚えがあります。 そもそもなんか、もともと Web サーバーがあって、それを R パッケージでもう使えるにしようっていうことだったんで、ちょっと変則的な感じで、そのウェブサーバーなんでデータベースが、自前のデータベースがあってですね、そのなんか配列を投げると、そのデータベースに従ってなんか気が出てくるみたいになっていたので、そのデータベースを一緒にこう投稿しないといけないんですよねで。今でも R っていうのはなんかパッケージの大きさは いくらいくらって決まってて、えー、できないと思うんですけど、そうすると、あのー、当然、えー、そういうデータ、あのー、ウェブサーバーのデータベースを分けないといけないということだったんですけど、そういうことをしたいっていう人がほとんどいなかったらしくて、あのー、その外部データをどういう格好で置くかっていうのが、最初はこうしろって言われて、途中まで作ったらやっぱりこっちにしてくださいって言ってて、すごいなんか2点3点して、ここでものすごい苦労しました。 で、あとでのツイッター見てもらうとわかるんですけど、あの、そういう高いレベルじゃなくて、普通になんか外部変数とローカル変数を分けないとか、そういう、なんか、しなこともいっぱいやっていて、えー、それで引っかかったりしてるんで、それだけじゃないんですけど、まあ、ともかく、まあ、あの、日本人が誰もやってなかったっていうのもあって、めちゃくちゃ大変で何回使ったもう二度とやるかと思って、あの、すごいやる気がなくなったのを覚えています。 で、今回 TD ベース UFE の件なんですけど、まあ、あの別にその、つゆさんを容赦するつもりはないんですが、まあ非常に、あの、負担が減っていたっていう部分のところがあってですね。なんかすいません、なんか、ちょっとこれ違うのが出ちゃってるから、すいませんでした。えっ、ー、と、バイオコンダクターバイ、あのバイオパカソニーズは僕なんか出ててですね、これあの、割とよく見る、 バイオパッカソン初期のこの写真なんです。ここに僕映ってんですね。で、この時はなんかパッケージリリースをしないで、なんか4日ぐらいだったらなんか仕事があって2日で帰っちゃったから結局仕上げで何も出さないで終わっちゃったんですけど、その時なんかバイオパッカソンに向って参加しながらなんでパッケージもいかなかったっていう。まあ一つあの過去のさっきの10年前の苦い経験があって、またあんな大変な思いをするの嫌だなっていうと、あとまあ画術的に手法が未完成だったんでちょっと、まあ本まで書いといて、え今更 手法が未完成って何なのって感じなんですけど、あの、もうちょっとなんか、まあ、ですかね、パッケージ化するとある程度自動化されてないといけないんですけど、まあ、自動化できないような、理由ところまでなかなか手法が成熟してなくて、最近そこまでいったのかなと思ったのパッケージをできるようになったから出そうかなと思った点と、あとまあ、いろいろ本まで書いたんですけど、あんまり使われてなくってですね、パッケージなしでも使ってもらえるのかなと思っていたんですが、 やっぱりそれは甘いので、人がみんな使えるものなんか出さないと無理かなっていうんで、ついに思い越し上げましたみたいなところがあります。で、あの、まあ、さっきの話をちょっ と, あちょっとおお、この辺は少しダブっちゃってるんですけど、えー、まあ、やっぱり、あの、つゆきさんのビデオを見て労力が激減したっていうのは結構あって、こ、まあ、この人たちに、これ見てる人に、どれがそのつゆきさんのビデオかっていうのを言う必要はないかもしれませんが、 あの、えっと、統合 TV に、あの、なんか前編後編でパッケージエサーミッションの紹介みたいなビデオがあってですね。で、それにまあ結構詳しく書いてあって、まあそれをあ見ると楽だった。まあ、あの、僕も完全に初心者じゃなくて、えー、いろいろ切ったとえ10年前に一回バイオコンダクターに投稿しているので、あの、さんのビデオを見れば、 パッケージを作るの全くなかった人が安々できるかっていうと、そこはちょっと自信がないんですけど、とりあえず、書いてある通りにやるとかなり楽だったっていうことで、まあ、この、えっと、日付のプロレス見てもらうと分かると思うんですけど、1月23日に、今その、えっと、GitHub に一種を立てるっていう形で投稿するんですけど、それが1月23日で、アクセルトが2月の10日で、まあ、本当にすぐできてるんですね。で、これ、 ここの1月31日レビューは選定っていうんですけど、まあ、ここに出てる人だったら、社会人説法だと思うんですけど、あの自動的な機械のチェックが、なぜかレビューは選定されないと始まらないんですよ。でレビューは選定される前にも、すでにあのイニシャルチェック終わって、なぜかレビューは選定されないと機械のビルドチェックが始まらないんですけど、これ、即日 OK が出てるんですが、これほとんど直さなかった。そのなんか つ崎さんのビデオに書いてある、なんかこれはやばいっていうのを全部弾いて、で、あ引っかかったらなんか、その r スタ u d i で作ってたんで、あの、えー、プロジェクトファイルっていうのが残っちゃったんですけど、それをそのまま、えー、GitHub に上げてたのために、 デジトハブの上に、GitHub なのかなあデジットハブの上にプロジェクトファイルが残ってないんですけど、それをそのままティッシュにすると全部持っていっちゃって、バイオコンダクターでビルドするときに い, いらんものが入ってるって怒られると か, か、それを直したぐらいで、まあ、中身ほんど直してないです。で、えー、その後、まああこれですぐ OK が出ると、この人間が作読してくれるんですけど、人間の作読結果の2月この日でも、そのうち、そのすごい、ほんのちょっとしか文句言われなかったんですよね。 なので、もうすぐ再投稿できて、翌日にアクセプトっていう感じで、まあ、あの、非常に障害が少なかったんですけど、それは、まあ、ツイスハードビデオになんか、こういうこと言うと文句言われるみたいのを、まあ、全部、やってたから、こうなったのかなとは思います。<笑>で、えー、っと、もうね、一番目の、その早かった理由として一番目は、その、 えー、っと、機械シェイクで何に引っかかるかっていうことがビデオで詳細に、えー、っと、言われていたので、まあ、そこを避けるように作ったから早かったっていうのが、まあ、一つあるんですけど、あと、人間の所てに要求も少なかったんだって、これは、あの、えー、っと、あの、崎さんのビデオに書いたんですけど、あの、あんまりすごいものを投稿しないで、後から直した方がいいみたいなことを言われていて、そういうのを読んでたんで、あの、 が、あの、全部機能があるものをあげると、きっと大変なことになるんだろうなと思ったんで、後で説明するような2種類の機能だけに絞って他は入れないような小さいパッケージを作って投稿したっていうことですね。で、さっきその TDBaseDUFE と TDBaseDUFEAdvanced に分かれちゃってるのは理由があるんだと話したんですけど、要するに、えっ、ー、と TDBaseDUFE プラス TDUFEAdvanced で全体で あの本当はテンソル分解使ったパッケージなんですけど、それ両方言うとものすごい巨大で複雑なものになってしまって、多分それを投稿するといろいろケチがつくんだろうなと思ったんで、基、ま、幹、あ、部分だけ出して、基幹部分だけ出して通った後は後出してアドバンスをつけると、一個にまとめるとかあの、リレーティッドパッケージで出せとか文句言われるのかなと思ったんですけど、それはなくてですね、一旦バイオコンダクターにデベロップメントであっても登録されちゃうと、後からマージしろって言われないらしく、あの、 そこはなんか今とか言われてないんですけど、だからまあ戦略的には簡単なものだけ出して後付けで大きいの出すっていう方が、まあこう4月にリリースがあるのでそこに引っかかっちゃうとなんか分かれちゃうからよくないっていうのもあるんですけど、まあ、流れで見ると、そうなんか最初からすごいものを投稿するなとアドバイスしたかったことで、まあとうたっとつながる。で、いろいろなあ皆さんの参考になるような、あ あの、スムーズにいったと言ってもいろいろやっぱり問題点はですね。えー、今回、えー、皆さん参考になりそうな問題点。まず最初はジットプッシュ。あの、要するに、えっ、ー、と、この機械、えー、この、このビ、ここでその機械判定 OK っていうのでビルドレポートが出たときになんか直して再投稿しなくちゃいけないんですけど、それジット使ってやるんですけど、そ, そこできなかったんです、最初ねで。なんか権限がないといか言われてできなくて、すごいなんか悩んだんですけど、 結局それは完全に向こうのミスで、なんかそれマニュアルでやってるらしくって、その GitHub に権限を渡しこでてて、全部こっちの設定はあ完全にできてるのにあの、アップロードできないっていう状態になっていて、まあ、なんでそれ気づけたかっていうと、実はそれ10年前にやった別パッケージの方は僕は書けるようになっていたので、さすがにこれは自分の設定ミスじゃないんだなっていうのがすぐ分かったので、そのなんかおかしいんですけどみたいのを、なぜおかしいかっていうのをバーって書いて、 送ったからあのすぐ対応してもらえたんですけど、これなかなかあもしそうじゃなくってじっとプッシュが通らないんですけど、ただ言っただけだとなんかあの SSH が登録されてないんじゃないですかとか言われて、なかなか倒してもらえないかったんじゃないかなと思うと、やっぱりあのバイオコンダクターといえどもヒューマンエラーはあるので、なかなかねどどの、どういうミスが起きたら強く出ていいのかっていう、なかなかノウハウがいるだなっていうところで、ちょっとやっぱなかなか。 完全に素人で難しいなっていう、まあ。パッケージビルダーになるっていうのが r るっでなるのはやっぱりハード高いなとちょっと今回は思ってしまいました。それからもう一個は、その受理されてから、えー、っと、さっき言ったようにその、そ一周経ってからアクセプトの3週間もかかってないのに、あの、この、受理されてから実際にこのディベロップメントに上げるのがすごい放置されたんですね。 でなんか何も言わなかったら、なかなかやってくれなくて、なんか、もっくり言ったりやってる時なんですけど、なんかそう、あえっ、ー、と、メンテナンスっていうか、あアップグレードやってて、多分あのデフォルト、バイオコンダクターをデフォルトを、なんか名前変えるっていうの今えー、最近流れてましたけど、それの作業だったのかなと思うんですけど、あそれでなんか、すごい放置されちゃいました。それから収録職も突然、ビルドエラーが発生するようになって、これも結構マスターになったんですけど、 あの、単純になんか、パンドックが動かないっていう、えー、向こうの設定ミスだったみたいなのが起きてて、あの、もちろんバイオパッカーソンっていうのは基本的に誰でもパッケージをアップロードしましょうみたいなのがすごく推奨されてるんですけど、まあ、この辺のサポート、まあまあ、自分でやれよって話もしないけど、あのこの辺のこともなんか、えっ、ー、と、日本語で質問できて日本語答えしていかないと、 これはなんか R が使えるだけの人に時力に乗り越えるってちょっと、あの<咳>、要求高いなっていう感じがちょっとしたったんで、今回の問題としてはこの辺ちょっと課題としてまだバイオコンタクトあるのかなとちょっと思ってしまいました。で、まあ、それであのボランティアベースのせいか、あの、3日後ほど管理はしてなくて、まあ、投稿先のイシューとか、あと、このバイオ、まあ、今のメーリングリスト生きてるんですけど、バイクディベロップメーリングリストなとか、あと、まあ、ここで僕は バイオパッカーんンでもスラックでも聞きましたけどな、なかなかこういうところをなんか有効に活用できないといけなくて、かつどのレベルからは聞いて、自分の棒見せないのがどこかなんだか難しいから、なかなかその、えっ、ー、と、R がかける、かけるだけの人にパッケージ作って登録しろっていうとあの、パッケージングするだけでも大変なのに、こういう部分の 呃、なんか、ネックがなかなかバード も,、まあ、もちろんその10年前に組まれたら全然楽なんですけど。あと、なるべく相手に合わせて、いろいろ合意的じゃないことを要求されるけど、そこを諦めるっていう割り切りがないと、あ、佐読と同じですよ。で、あとでちょっと言いますけどあの、あの、アドバンスの方は結構揉めてて、かなりすごいこと言われちゃったんで、ちょっと今話しますけど。 で、これは t d b a s e UFE Advanced で、えーまあ、こ, れあもうこれかなり前にできていたんですけど、さっき言った t d ベ a s e UFE の拡張版でわざと2つに分けてるから t d b a s e UFE がデベルプメントに上がる前に下手にこれを投稿すると投稿あの統合しろとか言われて、 なんか、差し戻しになっちゃうの、恐怖があったので、なかなか投稿できなくて遅れちゃって、で、さっき言ったように、そのアクセプトしてからディベレプメントに入れるまで、2週間放置されたり、投稿が遅れちゃって、2月26日しか投稿できなかったんですけど、えっ、ー、と、こちらはですね、あの、まず、普通はレビューワーが通るまでは、あの、何も言われないんですけど、これはなんか言われました。その、えっ、ー、と、プリチェックの段階で中身についてと文句がつきました。 でなんかついたもなんかあの、スペルミスが多いとか、それいいんですけど、メニューっていうあのコマンドを使ってインタラクションしてたら、メニュー使うのは時代遅れだからやめろみたいなこと言われて、今それどうするかまだ揉めてるんですけど、それなんかレビューアーの前にそれを言われてしまったので、ちょっとなんかそれは異色だなと。で、3月4日にレビューアーも選定してで、この後がまた大変でですねあの、RCMD チェックが、まあ、ちょっとこれ、えー 知ってる人は見ればわかると思うんですけど、ここ RCB チェックなんですけど、緑とオレンジが混在してて、あの、うぶんつだと通るけど、Mac だとチェック通らないみたいな謎のことが起きてて、これ時間制限なんですね。なんか調べたらなんか、Mac の RCB チェックって遅いらしくって、うぶんつだと通るけど、あの、起きるっていうことがあるらしくって、なんか結構、それなんか、あの、おかしいんじゃないかって結構戦ったんですけど、結局最後は、 あのバイオコンダクトに乗ってるもんなんて科学的におかしいものでも平気でみんな乗せるんだからあの、めちゃくちゃになってもいいから小さくしろとか言われてもちょっと諦めてしまって、今現状どうなってるかっていうと、あのー、えー、引っかかったのは ビ, ビネットなんですけど、ビネットの中で、えー、と通すために、えっ、ー、と、この大きさでやってますっていうのを、えっ、ー、と、えーと、チャンクの R で動くチャンクの方には通る方を書いて、 で、ある動かないチャンクの方に本当のカットを書いて、画像の出ーとかも全部、その正しい方のやつを貼り付けて、なんかダミーで、えー、インストールするときに小さな動くみたいにして、えー、なんとかエラーはあー抜けてるんですけど、まあちょっとそれで最終的に OK なのか、中見られて、えー、これはダメだからあ、実例も全部、あの、インストール時も直せって言われるのかちょっとわかんないですけど、一応そういう格好で回避してますが、ただ、あの、これ後であのエンジンメント解析とかしているので、嘘の、 ええー、と、データすると、どれもヒットしなくなって、エニスメントなんかスカンなしデモンストレ ー, ーなくなっちゃうから、科学的に嘘を投稿しろと言われても、一番最後に、あ選択した遺伝子でエニスメント解析が正しいっていうのを見せないといけないから、科学的嘘だとそこが動かないので、なかなかちょっと難しいとこですよね。そう言われちゃっても。前にそのつ崎ざきさんが、バイオコンダクターは、 あの、科学的なことを、あの、要求されないって言われたんですけど、まあ、要求されなのいいんですが、こういう問題がちょっと起きちゃうんで、これどうするのかなって、ちょっと今のところまだ<笑>、とりあえず、機械チェックは通しましたけど、ちょっとわかんないです。で、あとなんか、これ知らなかったんですけど、あの、えー、バイオックチェックとか R、R、RCMD チェックは通ってんのに、なんかワーニングが出てって、あの、エラーが出てですねでで、見に行ったら、その、バイオコンダクターの、 パッケージを読んでるときに、その読んでるやつが、がワーニングを出してると、えー、それをワーニングで皆なさんって通らないっていうふに仕様になってんですね。で、そのなんか、自分が読んでるやつが、ワーニングになってんのは自分の責任じゃないと思うんだけど、その自分が使ってるやつが、あの、あの、バイオコンダクターに登録されてんだけど、ワーニングが出てると、 えー、自分のワーニングだと思われちゃって、これワーニングが残ってるからって言って動かないっていう、その RCBD チェックとかバイオクチェックだとあーワーニングゼロなのに、そのエラー、ワーニングカウントされちゃって出ないってことが起きちゃって、でしょうがないからそのパッケージを除いたんですけど、なんかそれってユーザーからするとワーニングが出てるだけで、えー、使えばいい結果が出るやつがパッケージにリンクできないみたいになってて、ちょっとなんかそれもなんか変なんじゃないかなと。 で、ここまで行ったのは3月12日ってその後進展はあります。で、まあ教訓なんですけど、なんか、あこの辺の教訓についてもなんか、多分、つ崎さんとか、あ福部さんとか意見が違うかもしれないんですけど、まあ、廊下の環境ですごい作り込んでも Mac の r c b チェック、実は僕 Mac 持ってないんですよ。<笑>なので、Mac の RACB チェック遅いなんていうことは、全く、あの、チェックできないんで、うぶんつで動かして、あの、時間が終わるように、 えー、いろいろ調整して作って投稿した実はマックが倍ぐらいかかるか通 ら, らないっていうそういう罠があったりするのでなかなかあのローカルな環境で、えー、限界を極めるって危険なんだなと思ってたけどあんまりいい加減なのを投稿すると投稿前の手直しが難しいのでこの辺もなんかもうちょっとあのノウハウ的な能力がまだ僕は足りないので、まあ、あと直すときには苦労しないけどあの緩く作り込んで出すみたいなこういい加減さううまくこう あの、入れないとあ、なかなか、まあ全部、Windows もあ Mac も Ubuntu を持ってますっていう状態で、かつその、チェックで使われてると、オンラインスペックのマシン持ってますみたいなのだったらいいんだと思うんですけど、そうじゃないとちょっと難しいのかなと思ってしまいました。で、半分半分って言ったんですけど、なんかあもう20分だし、あと10分しかないんですが、えちょっと話が学術的になります。で、あの、バイオ で、あのー、ここからちょっと、あパッカソンからちょっと外れるんですけど、あのーあ、えー、ちょっと右側が切れちゃってますが、なんか変なので、これ消えないのかな。これはちょっと消せないんでよくわかりませんが。えっ、ー、と、えー、まあバイオインフォテックスでは、その数万個の変数があるのに、散布数は10個みたいで、それで2分の差があるよ調べみたいな、えっ、ー、と、微茶よ容器は頻繁になります。 で、この問題を転送のル文化解きます。さっきあの、辻崎ざさんがその紹介してくれた本なんですけど、4年ぐらいに書いたんですけど、本まで書いても全然使ってもらえなくて、まあ、パッケージを作らなきゃダメなのかなと思って思い越し上げたっていうことですね。で、もう一つは、えっと、去年ぐらいに、あ、年ぐらいだったら一昨年か、一昨年ぐらいには長年の経案事項がちょっと解決したっていう問題と、あと4月に広大大学院集中講義をするので、その時に、 えっと、理論だけ説明して、何も実行できないようになって終わるっていう、なんか大学院生向けの講義としては、なんか今不じゃないなと思って、誰でも使えるパッケージを作ろうと思ったのもあります。で、問題設定としては、さっき言ったシンプルなんですけど、N 変数があって、M サンプルがあって、えっと、典型的にはサンプルが数十個数百個なのに、N は1万とか10万とか1000万とかそんなになっちゃってる。 これ何難しいかっ て, って、例えばその、えー、サンプルが2群に分かれていて、2群で差がある遺伝子を、あの、調べてくださいみたいなことがよくあるんですけど、まあ、今 N が小さいので、統計検定で十分小さなピーチが得られにくいんですけど、まあ、N が大きいってことは、1万かかるってことで1万分の1の確率で出ることが出ちゃうので、2群の差で検定して1万分の1だったら、それは実は偶然なんだってことになっちゃうので、えー、それが多重比較補正って言ってですね。 えー、この、検定を1万回繰り返したんだっていう補正をしないといけないんですこの補正の理由がいろいろあって今日は時間がないと説明できないんですけど、要するにまあ、えー、っと、一個単純でやったら1万分の1が出ても、なんかちょっと大きめに換算し直すって作業をしないと、偶然拾っちゃうので、要するにだから M が小さいって N が大きいと、M が小さくてもともと P 値が十分に小さく出なくて有益さが出にくいのに、さらに N が大きいから補正されて何も出なくなっちゃうみたいなことが今日起きちゃうんです。 でも生物学的にはちゃんと意味があるものを向けちゃうみたいなことが起きます。で、それをまあテンソル文化使うとうまくできますみたいな話が、えー、この、えっ、ー、と、まあ、テンソル文化で前にさっき露崎さんが言ってくれた日に主成分析使ったんですけども、10年ぐらいかかってやってることです。で、まあ、皆さん、テンソルっていうのはそもそも、露崎さんがここで話されてるかひょっとしたら皆さんご存知なもか知りませんが、えっ、ー、と、あんまり知らなく知らないので、軽く説明すると、まあ、行列っていうのは行と列があるで、ねで。さっき、あの、え、 n と m って言いましたけど、変数が n 個で、サンプルが m 個で、n かける m で、例えば遺伝子発現プロファイルは対応に書いてある人うになってるわけですけど、テンス数ローと足が1個増えて、例えば i, j, k とか、足が何本あってもいいんですけど、もう3次元以上は書けないから、まあ普通3次元で説明するんですけど、で、この i が n で、この k と j みたいな、ちょっと後で説明しますけど、実験循環2個あると。えっと、人と臓器とかね、人と時刻とか、まあそういうふうになってると、 実、え、験、ー、を記述するのに、えーと、一次元的なもんじゃなくて、2個の指標でやったほうがいい、ちょっと表で書いたほうがいいみたいな、国 こ, こと酸素と電図みたいな感じですよね。でそうすると、えー、とこの XIJK っていうのは I 番目の変数の J と K と2種類の実験の J 番目と K 番目の実験条件の時の値みたいなんか遺伝子付けの値が入ってるようになるんですけど、これなんかちょっとこれも時間がないのであんまり説明できないんですけど、テンソル分解という方法を使ってやると、 え、こういう分化ができて、これ要するにどうだったかっていうと、i っていう変数だけのベクトルと、j っていうサンプルだけのベクトルと、k、けこの j と k はまあ、実験条件で、j の方が人間で、k の方が臓器とか、k の方が時間とか、まあ、そういう違う実験条件、男女でもいいんですけど、なんかそういうのでできているというわけですね。で、そうするとあの、えっ、ー、と、遺伝子だけのベクトルと、えっ、ー、と、j と k と実験だけのベクトルの積和でかけるので、えー、このバラバラに議論ができると。 では、使い方としては、あまあ、i に n 変数を設定して、m サンプルはために条件あることにして、なんかこれ消えちゃってますけど、この、あ、黒、あ、消え、消えましたね。すみません。えー、っと、この xijk っていうふうになっていて、で、まあ、点ル分解実行すると、まあ、j と k を見て、ラベル属性がある l2、l3 を選ぶっていうことで、まあ l2、l2 番目と l3 番目が、まあ、 えっ、ー、と、か、J が人間で患者と健常差で、K が臓器だったら心臓だけ患者と健常差があるっていうのを、この UL2 と UL3K を選ぶことによって、で、この G っていうのはこのベクトルの重ねたときの重みなんで、この この L2 とこの L3 が自分が知りたい二群に差があって、かつ臓器特異的みたいな条件で、これは、これが L2, L2 と L3 が11だったりしたら、じゃあどの L1 が一番 G が大きいですかと探してやると、その一番関連している遺伝子ベクトルが見つかる。で、で、UL1i が見つかったら、この UL1i っていうのはある L1 に対して、えっ、ー、と、N 個の値を持ってるわけですけど、で、これはガース分布だってキム仮説をしてて、P 値を i に付与してやって、 で、さっきの多重比較補正ですね。1万個もあるから。で、それで例えば 0.01 以下の補正ピーチが付与された変数愛を選択。で、あの、このピーチっていうのは、あの、最近こう、評判が非常によろしくなくて、ピーチを使うなみたいなことだって、あの、投稿してても、なんで 0.01 なんだと 0.05 とか 0.005 とかやったら結果違うじゃないのって言われるんですけど、あの、そんなぐらいまあ変わるほど、なんか、 脆弱な手法じゃないんで、えー、要するに上から何個取ってるっていうことで、あの、性別学で十分、あの、意味がある気が出るんで、まあ、0.01 っていう目安っていうことです。では、これはさっき説明したことをなんか図でやってるんですけど、まあ、X, I, J, K をこういう格好に分解したら、この J と K の方がこう二群に分かれてて、で、K の方は R 臓器特に出てるっていう、えっ、ー、と、L2 っていうのが見つかったら、この、このこれを見て、えっ、ー、と、これがですね、 L2 と L3 を固定した時の L1 のグラフを見て、どの L1 が大きいかなっていうのが分かったら、こ の, この UL1 を使って、これはその選ばれた L1 の遺伝子方向のベクトルなんですけど、こう、値が正に大きいやつと風に大きいやつを選ぶと、ここで見たような性質を持って遺伝子がありますよって、そういうことをやっで、あの、おととし、案解決したって話をしたんですけど、さっきあの、基部仮説でガース分布を使うって言ってたんですけど、 あの、決めかすてガース分布を使うためには、そのサンプルっていうかこの UL1i アイツこいつの標準偏差がどれぐらいかっていうのを計算しないといけないんですけど、今まで全部その全部使ってやってたんですけど、そうすると一度うまくいかなくてですね。一部のやつ、つまり、えっ、ー、と、ガース分布だと考えたときに、ガース分下側代も選ぶってことだから、あの、えー、ちょっと逆説的な感じになっちゃうんですけど、 えー、ガウス分から外れたものは除いて、ガウス分を推定しないと、あ標準偏差がちゃんと求まないって問題があって、そうすると、どれが排除されているかわかんないと、えっ、ー、と、ガウス分布で標準偏差が正しく求まらないけど、えー、どれを排除すればいいかっていうのは標準偏差を求めてピーチを計算しないとできないっていう、そのど、ニワトリターンみたいなことになってて、あんまりにも行かなかったんですけど、あの、えー、実は、あそれ最近解決してどうしたかっていうと、要するに、 えっ、ー、と、キムカスが正しいと、これ横がピーチなんですけど、ピーチが、あの、ヒストグラムなんですけど、ピーチがフラットになるっていうことが知られているので、ここが一番デコボコしてないところを選べばいいっていうことが分かったですね。で、これはあの、元が、あ標準偏差が 0.01 のガース分布でやって、で、あの、0.01 になるようなところをあの探してやると、 ちゃんとここが一番このデコボが小さいなので、縦方向にこのデコボの大きさを書いて、それで一番デコボク小さなところを選べば、0.01 を選ぶことができるっていうことで、これでうまいことできることがあって、それでまあ、あの、非常にいい結果が出ることが分かってパッケージを作ろうってことになりました。で、あとなんかもう数分しかありませんが、軽くデモンストレーションして終わりにしたいと思うんですけど、えっとまあ、あの、普通に、 で、えっ、ー、と、一応その、今日は何やるかって単にるビネットの真似をするだけなんですが、えっ、ー、と、こちらが、えっ、ー、と、バイオコンダクターの TD ベースド UFE のページで、それで、下の方にこう、ビネットがあるんで、このビネットのクイックスタート、こっちの TD ベース UFE っていう方が、これ、理論なんですね。なんかその前にその、つゆさんと意見が分かれて、あの、バイオコンダクターに投稿するとき、理論は要求されないかされないかっていう、なんか意見を書いたんですけど、 毎にその10年前に苦労したときに、そのなんか理論がないから書けって言われて、すごい長い、えっ、ー、と、ビネットを書かされて、苦労した方がやるんで、今回最初から理論のビネット作っちゃったんで、あの、意図的に例出したら書けって言われるのか言われるのかわかんないんですけど、ついなさんあんまり言われたことないって言ってましたよね、その理論書けって。ああ、ないですね。あの、本当にソースコードしか見てないっていう印象です、うん。それが、10年前は、その レ, レビューがたまたまそういう人だったか、そうなったのか、 ちょっと僕も意図的にこの理論用のビネットを付けない出すっていうことをする勇気は今のとこないんでちょっと余裕が出てきたら意図的に理論を除いたビネットを投稿して使い方だけで通るかどうかやってみたいと思うんですけどちょっと今はちょっと怖いので理論のビネットも作っちゃった。でまあクイックスタートなんですけどえー、っとこれは2月24日にえっとパッケージアップ出てからあ全くアップロードされてないんですけどまあさっきその出ていた これもちょっと少しでかく言いますかね。えっ、ー、と、さっきその久米さんの公演出てたそのあバイオコンダクター独特のインストールをこれはコピペしてもらうとインストールされます。で、まあ普通に、えっ、ー、と、ライブラリー TD ベース UFE っていうので、ちょっと、あれ、した。えー、っと、まあこれはもうインストール終わってるとしても呼び込んでもらうと、えー、っと、 こういうふうに始まりまりすっていうことでこれ、ね、なんかビネットが英語だっていうのはちょっと日本人にはちょっとハードなのかもしれないんですけどで遺伝子発現プロファイルに使う時の例とマルチオブシスに使うきの例と2個だけに限って、まあ、他にもいろいろ使えるんですけど2個に限って、えー、TD ベース UFE には収録してあるんですけど で、あの、あれですよね、その、さっき言ったんだけど、その、例をなんか自分の独自のデータにすると文句をやれるので、この、あバイオコンダクターの中にあるデータベースを使うっていうことで、これ実は DSEC2 に出てる例なんですけど、まあ今日は、あ, あんまりそういうことを詳しく説明してもしょうがないので、とりあえず、データを読み込むところまでは、えっ、ー、と、全部、ちょっと今はコピーして、ペーストして、これ DSEC2 の例と同じなんで、 こんな感じで、えっ、ー、と、あの、インストールするんです。で、これはあの、ここ見てもらうとわかるんですけど、どういうサンプルかっていうと、これが遺伝子ですね。遺伝子じゃないこれ。これがパッケージ名です。で、これそれぞれが遺伝子書いてて、AA、BB って分かれ て, てだからあの、サンプルが6で33に分かれてるみたいな極端なやつです。で、えっ、ー、と、これが一体、えー 遺伝子数がどれぐらいあるかっていうと、これはあの、ちょっと、えっと、あるパッケージを使って解析できるようにデータ変換してるんですけど、6つですよね。TXI っていうところに、その、オブジェクトができて、そこに、えっと、 あの発言量が入れられるんですけど。で、これ、えー、この txi アットカウントっていうところに、えー、遺伝子が発言、ポロポロー入ってるんですけど、まあ、58,288×6 みたいなやつなので、まあ、ものすごい A ラージー P スモール問題っていうんですかね、M が小っちゃくて A が大きいっていう極限みたいなこういうデータセットになっていで、これあのフルには、 あの、また動かないので、えー、ここでちょっと、あのー、5万、いや、そのフルに動かないって、その別に動かないわけじゃないんだけど、バイオコンダクターのあー機械チェックを通そうと思うと、これはダメなので、ちょっと次元落として、皆さんのパソコンとかサーバーでやる場合にもこれ、フルのサイズでやってくれてもいいんですけど、あの、1万次元にちょっと下げます。で、ここまでは、あの、別にその今回のバイオ、あの、TD ベース UFE と関係ない、 話、えー、なんですけど、えー、まず、えー、だからこれ、1万次元下げたから、1万次元が六6になったんですけど、さっき言ったみたいにこれ、えっ、ー、と、AA と BBB なので、これをどう整形するかっていうと、転送でやるときには1万かける3かける2にして、えっ、ー、と、3っていうのはこの AA と BB の3で、2っていうのは AA か BBB かみたいな格好で、えー、1万かける6のところ一1万かける3かける2整形します。で、それを、 やるあ関数がプリピアあサマライズエクス r レントテンサーっていう要するにあの、この、えー、とバイオコンタクトでメジャーなオブジェクトにするっていう関数で、まあ、しなくてもいいんですけど、それにするってことは推奨されていて、した方が通りやすいにするんですけど、えー、この関数を使って、えっ、ー、と、あの、テンソルに変換してやると、 え、えっと、さっき言ってみて、1万かける3かけこの3っていうのが AA か BB の3で、2っていうのは A か B かで、まあ、解析としては、A と B の2群で差があるものが3つずつ繰り返されてるんですけど、みたいなで。で、これのテンソル分解ってさっきの、あのー、説明のところでできた。えっと、これですね。えー、これ、これを、えっと、自動的にやる。 方法として、えー、コンピュート ホ, ホス VD っていうプログラムが提供されているので、えー、それをここでコピペで実行してやる と,、えー、と結果が出てきてでさっき言ったみたいに、えー、とこのホス VD の結果からどのサンプルベクトルを使うかっていうのを選ばないといけないので そのための、プログラムが、セレクト、シングル、シングルバリュー、ベクタ、ースモールみたいな関数があって、それを使って選ぶっていう仕様になってます。で、まあ、これをコピーしてもらえば、えっ、ー、と、いいんですけど、あら。この時はなんかメニュー使っててもなんか文句言わなかったんですよね。なんかだから、レビューは読むのかもしれませんけど。で、これなんか何が出てるかっていうと、 あのー、1番って書いてあるから、これ、えっ、ー、と、今 L2 と L3、L2 の方が、えっ、ー、と、この3の方なので、繰り返しの方で、L3 の方が A か B かっていう、ね、3の方は繰り返したから、フラットなベクトルが望ましいんですけど、これなんか、この R に実装された R テンサーを使うと、 なんか必ず負の方に出ちゃって、正の方に出なくて見にくいんですけど、これこう赤いところがゼロ線で、えー、負の、ま、向きはこれ、テンソル分解には正と負とあんまり関係がないんですけど、負に同じ値持ってるんで、えー、この L2 っていうのについては、この、ここで選んでる。この辺でこう、この、えー、っと、ここ L2、L3 選ばなくちゃいけないですよ。で、こうなってるのはどういうですかっていうのをやってるんですけど、今 L2 は繰り返しで L3 が二群の素だから、まあ、L2 の方は、 ええー、と、あの、差がないや。ね。ですと、ここになんか、これがなんか古典的すぎてこんなのやめろって言われてるんですけど、もうこれはもう、あの、t d b ー s ufe の通っちゃったからもう直さないんですけど、えー、これ next, プレーブセレクトってなっても、これでいいから、あセレクトってやると、 次、今度1が出てきて2個しかないんですけど、これは何かで今度、の L3 の方の1番で、L3 の方は A と B です。2軍で下がってほしいからこうや、ここが0のところなんですけど、同じ値だと困るので、これをやめて、えっ、ー、と、このメニューから1番の next を選んでもらうと、えー、この2軍で下がるのが出てくるかこれを3番入れて選ぶっていうことにすると、えっ、ー、と、番と三番、あ、1番と2番を選びましたよ。L2 が1で L3 が2を選びましたっていうのが記録されるので、で、これを使って、 えっ、ー、と、さっきの、えっ、ー、と、標準偏差の最適化と、えー、それから選択を、えー、やってもらうっていうことをすればいいんですけど、えー、そのための、えー、っと、この辺にあの、実際にあの、インタラクティにやったらどんな絵が出るかみたいなビネってにのが書いてあるんですけど、今実際にやったから、ここは飛ばしますが、えー、っとですね。で、ここはあれですね、あの、これちょっとあの、ノウハウの問題だからちょっと言ったらいいと思うんですけど、 えっ、ー、と、RCMD チェックとかバイオクチェック通らなくちゃいけないっていうことは、これインタラクティブなものがあったら当然ダメなんですね。なので、だけど今言ったみたいに、あのプログラムの都合上あの、インタラクティブなものをあ使うことが必須なので、えー、どうやって返してるかっていうと、えー、ビネットにはインタラクティブやったときに絵が貼ってあって、えー、そこは、えー、とエクセキュートドロップだったかとの動かないってことにしてあって、動かないチャンクしてあって、<笑> ここに動く方のチャンクが書いてあって、その、あれですね、その、プログラムの中に、いわゆるバッチモードっていう最初から答えが分かっている場合に与えるという無意味なモード。さっき、えっ、ー、と、L2 が1、L3 が2だって言ったんですけど、その答えを入れてやると、えー、その答えはただ吐き出すだけっていうなんかゴミみたいな機能をつけといて、えっ、ー、と、ビネットがコンパイルするときにこっちが置くってことにして、あのー、 インタラクティブなものは動かないんだけど、えー、バイオクチェックとか RC チェック等みたいなことをしています、最初文句をやらないのかなと思ったんだけど、これは文句をわれなかったですね。で、えー、っと、この、えー、この、ここの、で、実際に、えー、っと、実行してやると、今度は、 えー、さっき出てきた、えっと、同じなんですけど、えっ、ー、と、推定のシグマを、おまあ、あんなにきれいゃないじゃなくなっちゃうんですけど、でこぼこしてて、小さいところはどこ、まあ、この辺なんですけど、ね、そうすると、本当は ま, たまったいらがあって、え、これ横軸1式 P なんで、こっちが P が小さい方なんですけど、えー、きれいにピークが立って、まっ平らになってほしいんですけど、え、ここに、あの、ほとんど空の、えー、値の入っていない、えー、ものが残っちゃうんで、まあ、きれいに平らにならないんですけど、 あの、これが一番ガスプーに近い場合のシグマってことで求まるですね。で、これで、えっ、ー、と、遺伝子の選択ができました。で、遺伝あの、選択できた遺伝子は、どうやって見るかっていうと、まあ、テーブル、あのー、コマンドみたいなのは、えー、っと、テーブルフューチャーズみたいな関数が、えっ、ー、と、提供されていて、それで、よいしょ。 あ、ちょっとこれこんな感じですかね。えっ、ー、と、あ、これ、二段になっちゃった。こんな感じですかね。えっ、ー、と、これがフューチャー名で、えっ、ー、と、これが補正前ピーチで補正後ピーチということで、まあ非常に小さなピーチのものが選ばれましたみたいな感じになって、えっ、ー、と、この方法の特徴として、まあ一万次元であの三かける二みたいな小さな場合でもピーチがまとまる。 今これが正しいかどうかはエンディチメント解析しないといけないんですけど、このパンケージにはエンディチメント解析入れてなくて、えー、エンディチメント解析したいときには、さっきのアドバンスドを、まあ、GitHub では公開されてますけど、使ってくださいっていう、そういう構造になってます。で、すいません。あの、あ後半の、えっ、ー、と、マルチオミックスの方はもうちょっと書き足でやります。ごめんなさい。で、えっ、ー、と、えー、マルチオミックスの方は、えっ、ー、と、どういうふうになってるかっていうと、えっ、ー、と、 あ戻す、戻りすぎちゃった。えー、っと、この理論のビネットの方に、ちょっと書いてあるんですけど、これも、えー、っと、あんまり時間、あ、こっちだ。えー、っと、バイオコン、すいません、あの5分でやめます。えー、っと、えー、マーチオミムキスの場合はどうなってるかっていうと、NKM っていうのが、 あさっきの、えー、と J と K ってですねそう、2種類の、えー、と実験条件があってで、NK っていうのはマルチオミクスなんで、遺伝子だったり、メチル型だったりすると数が違うんで、えー、この M っていうサンプルの共通なんだけど、まあ、行の数は違うわけです。これを統合化してどうするかっていうと、えー、とこのパッケージでは、この行列投資をかけちゃって、全部 M×M みたいな感じしちゃうんですよ、ね。まあ、転送条は M×M じゃなくて、M×M×K×K みたいになっちゃうんですけど、まあ、要するにこの、 nk の方は潰しちゃって、全部同じ大きさのものにしてやって、それを束ねて転送にしてやったから、転送分解すると、え、ここに、あの、書いてあるみたいに、えっと、この j, jj'k とか書いてあるんですけど、k っていうのが、え、何番目の、えっと、ミックスデータか、みたいなやつで、j っていうのが、あの、共通、あの、サンプルで、これ j と j' 一緒なんですけど、ま、m かける m にしちゃったから、あの、え、 サンプルがあ共通で、まあだ L、この場合は、えー、と L1 と, と同じものなんですけど、L1 か L2 がどっちでもいいけど、このサンプル間で2軍で差があるものを選んでちょっと遺伝あの、フューチャーは潰しやてるからどうするのっていうと、これ、サンプル依存性を元のテンソルをかけ算すると、この潰したフューチャーが戻るんで、これを使って、えーえー、と変数選択すればいいよね。というのが、 このマルチオミックスの関係で、やってることはほとんどいすいません。あの、ちょっと時間が押してるので、えっ、ーえー、と、あと5分でおしまいにしますが、えー、っと、えー、このクイックスタートの後半はマルチオミックスの話が書いてあるんですけど、まあもうこれを、あの、ほとんど使い方同じンラで、もう時間もしてるから軽くやりますが、 これもですね、あの、必ず、バイオコンダクターの中に入っているデータを例に使った方が、デビューは通りやすいです。自分のデータを持ってったりすると、なんかいろいろ言われるので、もう、あの、これはあの、マルチオミックスデータが、この CLL データっていうので入ってるんですね。で、それを使っちゃいました。 で、えっと、これは、えっ、ー、と、メッセンジャー RA の発言が1番目で2番目がメチルカで3番目がドラッグっていうのが変なんですけど、ある薬を入れたときに、えー、遺伝子発言、あの、あのドラッグがあどれぐらいバイ細胞のバイアビーティが変わるかみたいなのがドラッグで、で、えっ、ー、と、ミューテーションっていうのは、えー、と変異ですよね。だから、まあ、サンプルが細胞で細胞の遺伝子発言プロファイルとメチルカとあ薬を入れた時の、えー、ときの反応と、それから えー、変異があマルチウムスで与えられてますよ。で、サンプラー共通ですよ。サイブは共通ですよ。みたいな、そういうデータが入ってます。でも、そういう、出来上がりのものを使わないと抵抗がでかいので、もう出来上がりのものを使ってやった方が、まあ、通りやすいんで、そうしました。で、まあ、あの、今度はさっきと違う関数なんですけど、あの、prepare, summarize, explain, tensor, square っていう、そういう関数が用意されているので、 えー、この、えっ、ー、と CL ってデータから、えっ、ー、と、テンソルを、あ作る関数が提供されているので、えー、それを使って、マルチオミックスデータを、えー、さっきあの、ちらっと見せた、あの、遺伝子の方は潰しちゃって、全部同じ形に食べられたようなテンソルを、これで作ります。で、えっ、ー、と、その後、 えー っ, とえー、っと、そうできた、タバネズテンスルをテンスル分解する関数も定義されてるんで、コンピュートテンスル SVD スクエアみたいなよできされてるんで、そいつを、えー っ, とえー、っと、こうやって、えー、入れてやると、自動的にテンスル分解がされます。で、えー、っと、ここであの、えー、っと、 あのー、ラベルデータをよそから持ってきて、男女で二群で差があるっていうものを、えー、調べたいので、えー、これ、コンディションっていうのに、二群の差を入れてやって、で、このコンディションを使って、えー、っと、テンソルを作り、 あ の, じゃ あ, あの、テンソル分解したものから、えー、フューチャーを選ぶっていう作業を、えー、さっきと同じようにします。で、さっきも言ったんですけど、今度は、あの、えっ、ー、と、選ばなきゃいけないのは、サンプラー共通なんでサンプラーニングの差があるかってこと、あと、経営依存性ですね。あの、マルチオミックスデータ依存性を調べるってことになるんですけど、えっ、ー、と、まあ、こんな感じで、これ、 一位って書いてあるんですけど、これ、あの、今サンプルは全部束ねちゃったので、四種類のミクスデータがあるんですけど、サンプルリズムは一個しかないんですが、えー、共通 の, あの要求として、これ、男と女で差があるっていうボックスプロットなんですけど、でもこれ何でもいいんですけど、僕の場合は、えー、っと、一番、一番、一番ってどんどん押してって、えー、っと、この八番目のやつが、 まあ一番男女下があるか、まあ大したじゃないんですか、あるかなと思ったので、8番までネクスト送ってから3番のセレクトで選んで、そうすると今度、経営依存性ですね。これえっ、ー、と、メッセンジャー RNA メチル化、えー、ドラッグバリアビリティ、それから変異みたいなので、これなんかすごい下があるように見えるんですけど、横軸見てみると、これマイナス 0.5 よくはマイナス 0.42 なんで、実は 10% ぐらいしか変わってないので、これちゃんとあの、絶対値を考えたらほとんど真っ平らなので、 この成分を選べば、この4つの、えっと、ミックスデータに対して共通に変わっている遺伝子を探しなさい、みたいな、この骨に持っていくことができるので、まあ、これを選ぶことにして3番でやります。で、そうすると、えっ、ー、と、さっきの、えっ、ー、と、あの、標準変動の最適化のプログラムは自動で走って、 今度は、えっ、ー、と、テンソルっていうのは、えっ、ー、と、この絵見たらわかるんですけど、この、えー、サンプルだけのテンソルにして分解したものを元の行列をかけて、えー、マルチをミックスすることにフューチャーベーターを作るんで、あのー、標準偏差の最適化を4回やらないといけないんですね、今、あの、K が4なので。なので、A が4つ出てきます。 あ、違う。これ違うものをコピーしたな。<笑>すいません。これバッチモードで飛ばすところ入れちゃったんだな。失礼しました。これじゃなくてですね。あら。いいよいしょ。えー、っと。これえー、っと。さっき、すみません。ここはあの、バッチモードで、 あの、インストールするときにダミーで動かすところ間違いとコピーしていました。ここが、あの、あテンソル分解を使ってフューチャーベクターを再構築して、そして標準偏差を、えー、っと最適化するっていうのをミックスデータごとにやるための部分で、 で、これあの一番目、メッセンジャー RNA の結果出てるんですけど、これ見たらわかるんですけど、ここが一応最大になってるんですけど、デコボコしてて、この1マイナス P なんで、ここが P が小さいとこなんですけど、これピーク立ってないんで、このミックス解析だとメッセンジャー RNA は、これはあの、次元下げてるからなんですけど、見つかんないっていう結果になります。で、エンターを押すと、次が、これメチル化なんですけど、メチル化はもほとんど真っ平らなんで、これはダメだと。 で次が、えっ、ー、と、ドラッグバリアビリティなんですけど、ちょっと曲がってんですけど、えー、ここが一番、こう、あの、デコボクが少ないところで、ここにピーク立ってるから、まあの、えーと、ドラッグバリアビリティの方は、えっ、ー、と、その、どのドラッグが一番細胞に影響があるかみたいのを選べていることがわかります。で最後がミューテーションなんですけど、まあ、ミューテーションもデコボクちょっとしてるんですけど、平らでピーク立ってるから、どのミューテーションが影響してる。 まあこれ今男女差を仮想的に見てるわけですけど、男女差については、まあスケールダウンしたデータだからどれが本当かわかんないんですけど、えっと、変異と、それからドラッグバリアビリティについては男女差があったけど他はなかったんですよ、みたいな結果になってるんですね。で、あとは、最後に、えっと、この、結果をリストにするテーブルコマンドみたいなのが、 あるからちょっと法文を使って、えー、書く感じになっちゃうんで、美しくはないんですけど、あ、これ、すみません、横を広げてからやるのかですね、えー。こんな感じで、えー、これつぶしちゃったんですけど、一、最初のメッセンジャー RNA は1個も選べなくて、メジロカも1個も選べなくて、ドラッグバリアビリティの方は選ばれてて、 それからミューテーションも選ばれてますよ。これが補正プチで補正後 PG ですみたいな感じで、まあ求まってますよという結果が出るということになります。なんでも一応、あの、そんなにうまく使えるかどうかは、あちょっと疑問なんですけど、えっ、ー、と、一応標準的な方法だったら中身分かんなくても転送ソ分解を使って変選択するというのは遺伝子発現プロファイルと毎日を結けてできるパッケージを作りましたということですね。 はい。すごい伸びちゃって申し訳ありませんでした。で、あの、バイオパッカーソンに関係ある部分としては、10年前にはとても大変だったと、こう、劇的に楽になったっていうことは、まあ、これは非常に、えっ、ー、と、強調したいと思います。で、まあ、んさんに用意するのに来たわけじゃないんですけど、まあ、つさんのビデオが非常に役に立ったということですね。ただ、定期的な講習は多分、可欠で、さっきもちょっと言ったんですけど、あのデフォルトの、あの、えっ、ー、と、ブランチの、 名前がなんか最近変わるらしくって、えーと、そういう、そうするとあのビデオの名前ができなくなっちゃうじゃないかなと思うので、あのこのビデオを作ったのたまたま去年できたのですぐ僕は使えたからいいんですけど、ビデオなんか部分的に直すことができないからどういうふうにアップデートすればいいかわかんないんですけどあの、あれを作るのは結構大変だと思うんですが、定期的になんか更新していかないと、あのなんかの本みたいに、えー コメントで書く、直すんですかね。えっ、ー、と、やらないといけないっていうところがあるので、まあ僕はすごい運が良かったんですけど、何年か出すともうその通りやってもできなくなっちゃうから、これをどうやってやるのかなっていうのはちょっと気になりました。で、t d b a f がすぐ収録されたのなんか、つゆざさんのビデオの中で、あの、なるべくスカスカなものであって、まあちょっとチートっぽいけどみたいな話してたんですけど、後から足した方がいいっていうふうなのを言っていたんで、 まあ、それを参考にして、え、今説明した期間部分を、だけをやって、で、残りの、えっ、ー、と、いわゆるアドバンスが、もっと複雑な解析は別のパッケージしてやってんだけど、案の定難航してますみたいな状態だということですね。すいません、すごい長くなってしまいまして、申し訳ありませんでした。えっ、ー、と、以上で説明を終わりたいと思います。なんか質問していただければ。 あ, ありがとうございました。えー、っと、まあ、ビデオは定期的に更新版を出していこうかなと思います。でもあれ大変ですね、作るの結構。まあでも一回作ったものをこう継ぎ足してこう話すだけなので、まあそんなに手間ではないです。あ れ, あれ部分的に編集できるんですかあまあ別にできますけど、まあ取り直してもいいんじゃないかなときは。 ししあ、そうなんでもあれ結構1時間ぐらいあるから結構大変だよね。ああ。そこはもうそれぐらい頑張る。すごいな。<笑>まあなんか今日の話で言うと、えっ、ー、と、ヨ、う、ー、ん、コンダクターに取り込むべきじゃないファイルを入れてしまったって、あの、アープロジェクトのファイル。はい、はいはいはい。それはあの、アードビルドイグノアっていうファイルで、えっ、ー、と、取り込むべきじゃない 込ませないっていう設定はあるって言うんですけど、なんかそ、そこら辺、バイオコンダクター的にも、シーラン的にも、まあ、やらないといけないことだったんですけど、そこら辺の話をそういえばしてないなと思ったので、ああ、なるほど、なるほど。そこを入れようかなというのと、あとまあ、ブランチ名ですよね。そうですあれ、あれ変わっちゃうの結構困りますよね<笑>。あれで何、どういうトラブルが起きるか、まだ全然わかんないんですけど、まあ、何かしら、 結構大変なことが起きそうな気がするので、でね、早めに調べて動画にしよう、相談しあれは結構なんか致命的な感じが、なんかみんなアップロードできなくて大騒ぎになるんじゃないかっていう気がしないでもないんだけど、す, すごい変更ですよね、あれ。まあ、あの、もともとあれあの、GitHub のブランチ名でマスターっていうのがあの、うんうん、まあちょっと奴隷時代みたいなのを想起させて、 あ、よくないって言われてたんだ。まあ、ポディコレ的なことなんですけど。なので、あの、マスターじゃなくてメインっていう名前のブランチにするっていうのが今あのデフォルトの仕様なんですけど。うん。まあ、それと多分関係して、デベルっていう開発者版のブランチを作るっていう話だったと思うんで。うん、そうですね。そこら辺のまあ経緯の説明とかもしないといけないかなと思います。なるほど。 まあ、そこら辺はちょっと考えておきます。あと、Git プッシュでトラブったのは、僕はよく分かんないんですけど、SSH の設定以外でトラブってたんですかそうですね、だからその時なんでそれ気がついたかっていうと、あのずっと前に、10年前にアップロードしたパッケージがあって、そっちをアクセスできたんですよね。 だから悪いのは自分じゃないっていう確証がそこで得られたので、はい、なんでそういうと起きてんのってネットで調べたら、なんか、その設定、サーバー側の設定ミスだっていう記事がどっかに載ってたんで、それを全部貼って、設定のサーバーミスじゃないんですかって、そこまで詰めてから、バイクディベロップに投げたらすぐ倒してもらえたけど、そこまで詰めらんな場合、ただじっとプッシュができませんって言ったら、多分それはお前が悪いんだろうって言われておしまいたから、結構<笑>、ハードル高いなと思っちゃいました。 まあ、あのいやも、問題がどこにあったのかっていう技術的なところを知りたいんですけど。サーバー側の設定ミスです。許可がされてなかった。うん。ああ。許可がされてなかった。あの、僕の。昔のパッケージは触れてるんですよね。だから手動でやってから今回たまたま忘れただけなんですよ、多分ね。おそらく。僕の予想だと。そこ自動化されてないから、多分、あの、手作業だから忘れちゃったんだと思うんですよね。 うん、それは僕の予想だけど、はい、もちろん。はい。で、言ったらすぐ直してくれたんですよ。なんか秒で直してくれたから。うん、なるほど。で、確かにその僕が調べた記事にもなんか設定ミスだって書いてあったんですよね。だからそれ全部貼って、それで、えイ、ー、オに送って、で、マイレージはアクセスできるんだって言ったらすぐ直してくれたんだけど、あれが起きててもし、 それが初めてパッケージしようだったらそこまで詰めらんないから結構厳しいなと思いました。なるほど。あとあの、えっ、ー、と、なんか最後にアドバンスがつくパッケージの方は、ちょっと内容よくはあの紹介はなかったと思うんですけど、今日は。はいはいはい。えっ、ー、と、どういう機能をつけてるんですか あだから本当だからあの赤い方に書いたのを全部入れたかったんですけど、そうするとすごい巨大なパッケージになって、えっ、ー、と、はい、絶対どっか引っかかると思ったから、今日説明したものだけにして、残りは全部アドバンスに突っ込んだんですね。だからそ。この話と、なんか結構、えっ、ー、と、密につながってるんですか、えー、本当はだから1個のパッケージにするべきだと思うんですよ。DD ベース、UFE で1個出すはずだとあ、べきだと思うんだけど、すごいでかくなっちゃうから、 あのでかいものを入れるとあの揉めるっていう辻昭さんが書いたんでじゃあ期間部分だけとりあえず入れて残りはあの様子を見ながらでかいのを投稿してそっちは時間かかってもいいやっていう風にした方がいいかなと思ったんであのあ単にだから部分的に一番使われてる部分をあのリリースしただけでパッケージした全体本当は1個のもの出してもいいと思うんですよね。 まあ、あのい、一回もアクセプトされてるわけですし、うん、あの、一番大変なのは、あの、没頭にどうやって返答するかってとこなんで、そうそう。あの、そこをクリアしている、今、登録されたパッケージに、あの、加えていっちゃっていいんじゃないですかねって思ったんですけど。まあ、でもなん か, か、あの、くっつける方がなんか10倍ぐらいだからさすがにやばいかなと思ってい<笑> 1出して9足す感じになっちゃうから、 それはさすがになんか怒られちゃうんじゃないかなと思ったんだけど、大丈夫ですかね<笑>ああ、大丈夫じゃないですか後<笑>あ、あの<笑>後からコード見ないと思います。なるほど。わかりました。じゃあ、どうしても t d v u f a アドバンスが通んなかったらあのとあの、通ってるやつにマージしていきます。まあ、なんか、切り分けた方が使いやすいみたいな、他の理由があれば、それもいいと思うんですけど。 特にな、ないですよね。ただ、まあ、あの、いきなり全部入れたのを入れると、なんか、読む人がどこ使ったらいいかわかんないっていうメールになりそうな感じぐらい多機能になっちゃうんで、とりあえず、ああ今日説明したところは、まあ、割とニーズがあると思うんですけど、他のはもうちょっとニーズが特殊だから、あの、分けてもまあいいかなっていうのと、あとまあ、まあ、辻崎さんはその、今言ったものにどんどん足し合えばいいやっていう、 のを言われていたんですけど、あのー、まあす、9倍足しても OK っていうなんかすごいなっていう気が、<笑>ちょっとしないです、まあ。でももう自分のテリトリーがそこでできたわけなんですし、うんうん、もうそこで何したっていい感じしますけどね。なるほど。じゃあもし今やってる t d b s u f アドバンスが通んなかったら、もうその方針で、はい。くっつけていってやることにします。まあ今ちょっと揉めてはいるんですけど、はい。 ありがとうございます。はい、あと何だっけあと他に何があったかな何か質問とかコメントありますかそうですあの、今だったら多分、バイオコンダクターのスラックがあるので、結構スラックでもレスポンスよく返してくれたりします。はいはいはい。かメヘル時々返ってこない時があるので。うん あの イ, イッシュですよね、だから。あ、その、いや、トラブった時とかなんか。ス, スラックって、イシュじゃなくて、スラックなんかバイオコンダクターのスラックがあって、そこのヘルプもあるんですよね。ああ、そうか、ね。まあ、結局、同じ人が見てるんでああああ、同じ人が返すんですけど。バイオコンダクターのスラックって、僕、入ってなかったかもしれない、そしたら、<笑>ひょっとしたら。コミュニティバイオ C っていうのはあの、ね、あ、そっか、スタッで探します。それはちょっと見逃してたな。<笑> なんでメールもなかなか返ってこないときは、スラックで聞いたら、あの、返信、はい、場合もあます。わかりました。ちょっと、スラックは後で、あの、探しておきます。スラック案だったらその方がいいですよね、絶対。はい、間違いなく、そっちの方がいいと思います。なんか、メールリストはなんか、レガシーな。<笑>そうですねあのああれあの。全員に公開されてるんだけど、田口先生のメールとかは全部こっちにも。 メール回ってきてたので。あ、そうだよね。あれなんかちょっとね。うん、<笑>あれもうさらされるのでどうかと思うんですよね。そうだよね。スラックの方がいいかもしんない。ラオスメーリングリストですか。ちょっとスラックをちょっとチェックします。ス, スラックはちょっと考えたありがとうございます。まあ、その辺のノウハウもきっと本当はなんか<笑>、 ビデオで言うときに入れた方がいいかもしれないですよ ね, ですね。初心者、初心者どこに聞いたらいいかすらわからないから。<笑>スラックで質問しましょうみたいなのを入れてあげた方がいいんですかあの特定のマシンだけで、えっ、ー、と、なんだっけ。あ、そうそう、だ Mac だけ。うん、マッそうす Mac、うん、で。 あの、マックだけチェックが通らないっていう謎現象が起きてて、でもなんか結構有名な話だったんで、ちょっと検索したら、マックの RCM でチェック遅いっていうのは、なんか倍ぐらいかなずっと。僕の経験はあって、僕の時は Windows マシンだったんですけど。あ、あ Windows とそういうこともあるんですかへえ。別にマックだから遅いとかそういうわけじゃなくて。違うんだ。まあ、結局、毎日、あの、あの3台とか だ, だけで、 うん、あのビルドチェックしてるんでなん、多分なんかその計算状況とかがまちまちで、あの同じマシンに同じ、えー、テストを実行させても、なんかその日によって早く終わったり遅く終わったりとかするときが結構あって、うん、あなるほどでも確率的にこける場合があるんですよ。なるほど。そういう場合もあるんだ。 だなんか僕の場合なんかいつも Mac しか聞かないかった。でもそれも偶然かもしれないね。そしたらね、なんかそんな10回も十0回もやったわけじゃないから。ああ、そうですね。まあ、なんとも。だってビルド番号上げないとさあ、バージョン番号上げないと走ってくんないから、なんかこれ、ま、c があるのかどうかっていうことを確認するためになんかどっか小さく直して、どんどん枝分上げていくっていうのもなかなか<笑>できにくいから。ああ、まあでもや、やりましたけどね。やったのそれすごいな。 ビネットになんか無駄にスペース入れたり消したりを繰り返して。<笑>え、その、万丈もどんどん無駄に上がってったわけじゃ、枝番が。うん、そうですね。うわ、そりゃすごいな。そっか、そこまでやんないといけないのか。で、通ったところでやめるみたいな感じですけど。でも大変だね、やっぱね、いろいろノウハウがないと。そういうノウハウもでもなんか必要だね、なんか、そうなると。何回かやったら一回通ったら OK でますみたいな。 あでも、今回の根本的な原因としては、多分ビ、ビネットが遅、ビネットが遅かったんです。うん、ビネットが遅かったんですよね。ああ。まあ、そこはもうちょっと簡略化しないといけないのかもしれないですけどね。でもそこだから、小さくしちゃうと、あとの演技ビッツ解析でやるものはなくなっちゃうんだよね。ああ、まあ、その科学的に嘘とか言ってましたけど。 そうそう、なんかもう最後はなんか科学的に嘘でもいいから、ともくトイレしろとか言われちゃったから。本当に言ったんですか<笑>言ってましたね。で、まあ、ユーザーとしては、別にユーザーのデータで正しく動作できるかっていうのに興味があるわけなんで。うん、そうそう。まあそこは、まあそうなのかなって気もしましたけど。そうですね、だからそういう科学的に正しいかどうかは、なんかプレプリントとかそっちで議論すればいいんだから。 ここではめちゃくちゃでもいいんだから、ともかく小さくしろみたいなこと言われちゃいましたまあ、それかまあ、計算結果をどっかに置いといて、それを取ってくるとか、パッケージ内にデータとしてるとか。そうそうか結局なんか、今だからどうやって返してるかっていうと、さっきも言ったんだけど、許されるかわかんないけど、あのビデットで通る方の R が入ったチャンクの方は小さくなってて、で、 さっきのインタラクティブでやったみたいに、あの、動作しない方のチャンクに正しいことが書いてあって、絵とかは全部正しい、その、動かない方のチャンクでやった時の結果全部今絵で貼ってあるんですよね。それを許してくれるのかどうかよくわかんないけど。うんはあ、ああ、まあいいんじゃないですか。よ く, よくやりますけども。あそ、そうなん。それは大丈夫なんだ。それだったら結構、それで OK かもしれない。 だから、その要求レベルが高いけど、多分、その、ビデオにはそういうことまで書かないとなかなかハードルが高いのかな、ちょっと思いました。だから、でもどこまで書いたらいいのか分かんないし、そんなこと書くとビデオが2時間とか3時間になっちゃいそうだし、今でも現状1時間で前後編とかなのに。なかなか、う, うん、本当になんか講義みたいになっちゃうよね。バ<笑>イオコンダクターパッケージに通すための、 勉強とか言ったら、半期で勉強するやりようになっちゃいかない。なかなか、あれですね、そのすごい簡単になったって言っても、やっぱりハードルは結構まだまだ高い感じですね。実際には、まあいいね、そこはまあなんかケースごとにしか言えないので。そうですよね。うんうんうんうん、あのこう、講義形式で体系的にすべてを教えるっていうのもなかなか難、ね、しいかなとは。うんまあうん 気づいたことはどんどん追加していこうとは思いますけど。一番簡単に人口が増えて、うん、そういうことやってる人がすぐそばにいるってなりゃいいんだけど、それはなかなか難しそうな気持ちです。そうですね。まあ、ちょっと難しいですね。うん僕もなんか自分でなんか威張ってるようになっちゃうけど、すごいこう僕はなんか、あの、イナックスをフロッピーでインストールしてる頃からなんかユーザーだから、 さっき言ったらジットプッシュがおかしいとかの対応できるけど、やっぱり、あれができるだけの人は結構厳しいですよね。うん、まあさきさんとかあ、何でもできるからできるんだろうけど、もちろん久米さんとかもできる。計算機であんまり詳しくない人はパッケージだけ作るっていう場合に、バイコードを通すってのは結構まだ大変なのかもしれない。ああ、とまあ、 そこら辺のラッパーみたいなのがあるといいです、ねそう。そうですね。なんかやっぱり。うん、あそこまで情報が提供されてたのやっぱりかなりつま つ, つくところは、うん、多いだなっていうのは、なかなか、昔はなんかビネットは英語で書くの大変だからと言ったんだけど、うん、もちょっと違う。<笑>まあ僕も RCBD チェックでバックだけ通らないとか起きるって全く想定してなかったので、うん、すごいびっくりしました。そんなことあるもん。<笑> なかなか大変ですとかね、うんまあうう。みんな、みんな、脳を詰め合えるしかないんでしょうけど、うんうん。まあ、学習コストもあるとは思うので。うん、そうですね。な<笑>んかラ欄の場合だと、なんかあの、まあ、事前にその Mac とか Windows とか Ubuntu とかに、で、パッケージビルドするっていう関数があるんですけども。あ、そうなんですか。はい。C 欄の場合は、 そうですね。ただ、バイオコンダクターだとないので。<笑>なるほど。それは作ってほしいですね。なんか、一周が経って、レビューがついてからじゃないと試せないっていうのはちょっと、うん、そうですね。そこでこけると。うん。ちょっとなんか、そんなとこまで行ってから、開発中に食べさせてほしいよね。<笑>うんうん、なんか、そういう問題があるんですね。なるほど。 そ, そうか。今の設計中にテストビルドができないっていうのはやっぱ問題ですね。確かに、はいはい。なるほど。そうか。そういうのがあればいいんな。